ハグちゃんに見つかっちゃったおじさんがチェイスしてる間に助けてあげてー罠なかいたから離れなくちゃ。 やられたーちょ、喜びすぎだよおまえろは、ハグちゃんなんで殴るの書きすぎだよ これが噂の親父狩りか全部の罠ここに書くつもりなのごめんよさすがに無理だおじさんだけは逃がしてもらえないよねそのだけは絶対ですよねー知ってた すの早く首は優しく切ってくださいラスト3大発電機かたまっちゃったけどなんとか通電ノーワンなきゃいいけど誰か追われてるいた、ドワイトが追われてる えーと間に合えダメだったごめんドワイトこれが最後のチャンスか猶予あるしまだ釣られていない僕が救助したいところあ救助した 言うよイス今度こそ肉壁をえー、うっうま僕の頭の上すり抜けて行ったんだけどドワイトにルはもしバベチリ持ってるならまだ釣ってない僕を釣りたいはず開放で頑張ってやるんハントレス まさか許してくれる の, このままあんた連れてったんじゃ。後味悪いからいいわさっさと出て行きなさい優しさに触れちゃったありがとうハントレス。<音声>ななんだって 倒れた後スライドしてたの。なに現場に居合わせた二人棒立ち。うわーすごいキャンプしてるな。強引に助けるか。 めぐがんばって離れるんだグり相手では逃げられなかった助けられなくてごめんよまたキャンプだなー仲間が近くにいるうちに助けようさっき守れなかった分この子は守りたい スコがあるかもしれない治療は待った大丈夫そうかなあそっか今のは猶予の手当てだったまっついあっあっここは使用中なのでやめないでください ノラチームの連携もありなんとか通電ノーワン持ちこれはまずいノックアウト持ってるからハイズリ仲間見えないんだよねいたいた なんで釣らないんだろうここでやられたらダメだから離れなきゃを復活させてくれたノーワンアンッターみんな逃げれたかなダメだ追われてるアフターケアでつながってる仲間に治療してもらおう ちょっと待って。僕に気づいて。なんで素通りなのああ、アフターケアの人じゃなかった。二人とも治療お願いします。ありがとう、僕行ってくる。え、マジ時間もないけど、ここまで頑張ったんだ。最後まで諦めないぞ。 いた ー, エースそげそげーもう時間がないダメだ完全に追われてるここまで来たらもう一緒に行くかスミスくん早く逃げなよいや僕はここにいるぞ逃げんだよあげちゃってもいいかなって おま、ふざけんなでは失礼しますバカ野郎ちくしょうべらぼうめなんでそんな怒ってるの黄色め メ, メント持ってきてたんだぞだからこりなかったのかのーーなんかごめんねやだわ 見つかっっちゃったここは厳しいわ私のくねくね戦法当てられるかしらお前自分で近づいてきてバカだな何も言うことはございません情けないダウンからの 救助してもらって恥を挽回しなきゃキラーが近いわままずいわなんとか私はバレなかったみたいねキラーが通りすぎるのを待ちましょ目と目が合う瞬間 み<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>もひとれまい。どなあしんしゅう。にたりまきにしてある。何で見つかるのよ。あんなことがあったけどなんとか、通電したわ。 今度はマンジかめされないわ。 通電したからあとはゲートだねはネアがやられた今助けに行くよこればべちりに映ってないよねゲート開けちゃったかとりあえず様子見なきゃうわ目の前にマイケルいる うーん、助けられても、レベル上がってやられちゃうなー。あ、そうだ僕には、平等がある。クエンティン選手、渾身の一球投げました。全然ダメじゃないかー。全く動く気配なし。早くしないと体力がなくなっちゃう。 突っ込んじゃえ。ですよねーー。絶対逃げれません。レアが猶予にくかしようとしてくれてたけど、厳しかった。時間もないしみんな、逃げてくれー 私は所詮ただの石でした。